ここにある DJI の FPV ゴーグルについて詳しく見て紹介していきたいと思います僕は今オーストラリアのシドニーに住んでいて日本では使えないこの DJIFPV システムを使ったドローンを発信して活動していますでそのの中でこちらの商品を レビューしていこうかなと思ったので今日はそれを紹介したいと思いますじゃあまずは見た目を見ていこうと思いますえー、見てわかる通り真っ黒の、えー、これはパッと見虫みたいな感じがしました最初に見た時にえー、それと仮面ライダーみたいな仮面ライダーのマスクみたいにも見えたりしました見た目はこんな感じですかっこいいと思いますじゃあつけてみたいと思いますつけたらこんな感じです えっと、結構フィットしてあの周りがほとんど光が入ってきません鼻が低いっていうかアジア人っていうこともあってここの下から光が入っちゃうんですねそこはちょっと問題なんですけどそれ以外はもう全部囲われてて問題ありません、はい、このゴーグルなんですけどメガネをつけたままでも使用できるという説明がなされてたんですけど僕はメガネをしないのでわからないです けど快適に使えると思います。このゴーグルについているボタンやスイッチについて紹介していきたいと思いますとまずこちらに2つありますねこの2つのボタンは周波数を切り替えることができますこちらにライトがついていてこれでどのチャンネルにいるかっていうのがゴーグルをつけてない人からも見えるようになっています こちらから変更することができます。反対はこんな感じ。上を見ると、ここに録画ボタンそして、バックボタン。これ 5D ボタンっていうんですけど、押し込んだり、横に移動したりすることで、メニューを動かすことができます。あと、これはボタンではないんですけど、ここに、あの、目のこの距離を調整する、人に合わせられるようにするスライドがついています。はい、ボタンはそんな感じです。もう一つボタンがあります。それはどこかっていうと、裏側にある、ここですね。 この赤い、この赤くなっている部分がリンクボタンになっていて、えー、細いものでここを押すと、エアユニットとペアリングして接続することができます。じゃあ今度は接続端子について見ていきたいと思います。じゃあこちら側から。こちらには USB-C、USB-C と SD カードのスロットがついています。 この USB-C はゴーグルをアップデートするときに使います m i c r o SD のスロットはゴーグルで受信した映像を録画するときに使いますそして反対側 3.5mm の映像入力用オーディオ用の端子がありますこちらの端子なんですけどここにアナログの受信機をつけてそれをこちらに挿して使うことができるようですデジタルも使いながらアナログも使うっていうことができるみたいです 僕は使ったことないんですけどあとこちらの端子で、えー、オーディオが使えるって言ったんですけどオーディオが使えるのは実際にこのドローンを飛ばしている時にスマートオーディオっていうのかなそれで使うことはできませんなんでリアルタイムのドローンから来るとだけ受け取れませんなんですけど、えー、と他の映像例えばんだろう SD カードに入れた映像を見るときに音を出力することができるようあともう一個ここはパワー用の端子になってる えー、付属してくるこちらのケーブルを使って充電することができます、えー、こっち側は XT60 と書いてありますなのでドローンに使用するような 4S までのバッテリーをこのゴーグル用に使用することができます他にも付属品がありますそれがこちらですこちらのバッグになります、えー、これはここに DJI のロゴがあってこの中に結構ふわふわしてるんですけどこういういい素材のバッグになってて ここに多分ゴーグルを入れることができると思うんですけどこ の, このアンテナこれを取り外すことができるんですけどこれをつけたままだとこの袋に入れようとすると結構出っ張っちゃってこれ多分取った方がいいんですよなんで使いやすいわけじゃないですねこのバッグだから僕はあんまり使わないんですけどでも見た目はかっこいいので他のものに使えると思います そしてもう一つの付属品としてこちらのヘッドバンドがありますね、はい、こちらがヘッドバンドになりますこのヘッドバンドは全てがマジックテープみたいな感じに留めてあってそれぞれ3点で支えてますこちらには DJI のロゴが入っていますでこのゴーグルの重量なんですけどこちらのヘッドバンドとアンテナ合わせて 420g だそうです 他のゴーグルはあまり使ったことがないので比べることができないんですけど、そしてこちらのゴーグルのこのディスプレイですね。このディスプレイには2つのモニターが使われていて、1440対810のピクセルのモニターがついているそうです。周波数は 5.65GHz から 5.755GHz。無理でしょう。 こちらのゴーグルが使用する周波数は 5.65GHz から 5.755GHz までですゴーグルでこの受信するモードが2つあるんですけど1つは低遅延モードもう1つが高品質モード低遅延モードが 720p の1 2 0フレーム、そして高品質モードが 720p の6 0フレームです こちらの動画フォーマットに対応しています以上いろいろ紹介していきましたがわ、えー、からないこと聞きたいことなどがあればコメントで教えてください先日送信機のレビューをしたんですけど、えー、AI ユニットもレビューしていこうと思いますので楽しみにしていてください、えー、その動画が見たい方はチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう